めちゃくちゃ白くにぼかしてちょっと色がどうも VSP のナマスですミキさんですはいあ今日はですね、はい、あの酸化銅の還元ってやつをはい中学校ののは同、い、じりのやつなんですけどね、はい、まあ従従来教科書ではなんかまあ炭素の粉末を まあなんか入れて酸化還元反応を行うんですけどはい今回はちょっとまあ身近なちょっとおせんべいで炭 素, 素じゃなくてもこいつでなるほど、はい、やっていこうと思いますはいじゃあ切っていきましょう、うん、あれしこれは酸化銅じゃないあーちょっとたこれは銅粉、銅の粉です ね, そうですね、えっと、今回はまあちょっとこの銅粉をまあ酸化させるところからもうやってやろうかっていう酸化銅を作るところから、うん、はいもうそこからいきますなるほどはい、はい あのちょっとちち、うん、ちょょょっっっと、ちょっとと、こうしちゃゃたけどはい、はいいじじあす色が、あすご見えなくちゃうー、関節を。 こここれれ黒黒じじじゃゃゃないじゃないいいいは酸酸酸化化化だだだだんだんんんに近づいててもももううぶ色が、ね、からねって感じだねねねねあれ、はい、あ止めます、ねはい、じゃあめますす、ねはいねはい、した加を組んでで、ねはい、おせべをちょっともうちょっとあってもいい よし、ししここいいいつを、はい、っとすり詰めしなででででですすすすすすねね、ね、ねねね、あ、ももも意外ととちちゃんっっっっかかりり真っ黒です、ね、もうの、はい、しちゃっいいう全部て便利だーです、ね、見のセッティングしていきます。あれ はいうん、はい、石灰水に管を点火、はい、ってますね、はい、じゃあ点火どうかな気、ねコココね、体が発生して体もう発生してますね。私は かなり期待が見えるけども、ね、あ、でもちょっとかなり確実にめちゃくちゃ白く煮ます煙も、えー、すすあ ち, ょちょっと色が光沢出てきている銅の光沢らしきものが そうだね。見えてきたんじゃないかなと。元の道の分画、うん、のような色がね、ちょっとなってきている。気、うん、体は発生していないから、ねうん。ちゃんと茶色。え、ね、先ほど加熱した、ね。はい、三加ですね。じゃあここに開けてみたいと思います。 なまってますか。思ったよりさらさらですね。あ, あ、で<笑>しょ。とまだ黒いとこもあるけど、でもちょっと焦げちゃうみたいなね感じに。ね、あ部分部分光沢が見えるからやっぱちょっと。そうですね。まあこれ還元反応かなって。どうになってる。はい。ね、ちょっとグラグラしてるんですけど。はい。こんな感じになります。はい。はい、じゃあまあね今から今日の実験のまとめをですね。はい。やっていこうと思います。はい まあ、これは従来というか教科書に載っている化学反応式になりますね。うん、酸化銅を今日使った黒い粉、はい、で、まあ、ここ炭 素, です、ね、炭素を合わせてで、まあ、やると還元するさっきまあやったみたいな感じなんですけど、うんまあ、こう銅とあとはまあ CO2 が出るっていう感じになるんですけど、うんまあ、今回はこの炭素の代わりに何を使ったかっていうと、まあ、おせんべいを使いましたよという はい、おせんべいも使いましたよっていうね、感じなんですね。うん、でも、このせんべいが、まあ、一体何なのかっていうと、えー、っと、うん、まあ。炭水化物。そうだね。炭水化物ですよ。えー、っと炭水化物、おせんべい、ね。こんな感じでね。はい。水、はいはい、の入っている炭水化ね そ, そうそう、水なんです。もまさしく、その通り、もう。あ<笑>の通り、これが。炭水化物なんですけど、えーね、まあ、今回はこれの代わりに、こっちを使いましたよっていう。感じなんですね、はい。で、まあ。こう。 熱しましまたけど、これ熱すると、うんまあ、この水、CO2 CO じゃなくて H2O が水きあの中も、ね、ののちょっと水石化があったけど、うんたまあ、それで、うん、あと抜けて、でまあ、そこを消してみると、まあ、C 結そうそう。結局同じ結果になって、んまあ、こんな感じになるよっていうのが、まあ、この実験ですよっていうね。なるほどはい おせんべいを使ってもできますよっていう、まあ、おせんべいちょっと、はい、まあ、これ。全然色が違うんで、ちょっとできんのかってなるんですけど、まあ。あおせんべいを使ってもできましたよっていう、さっき。炭水化物だったら、なんでもこう、まさに。米とか で, <笑>で米でもラーメンでもね。<笑>炭水化物なら、オッケーですっていう感じです。<笑>でも、いいね、炭素使って黒と黒混ぜるよりも、うん。そうそうそう、なんか色バラエティ豊かで、うん、混ざってる感がね。あ る,、ね、あるから、ちょっと、まあ、比較的にも、ちょっと面白い。 そうなんじゃないかなって思います。ねはい、はい。じゃ あ, あ今回の実験はこんな感じで以上です。はい。じ、えー、ゃあありがとうございました。バイバイ。